ああなたが私のマスターかマスターサーバントセイバー召喚に従い参上したマスター指示を これより我が剣はあなたと共にありあなたの運命は私と共にあるここに契約は完了した契約ってな